トサブ真ん中来ていいよはいっすサブやっぱ髪切った方がいいよねうん切りますから、ね、いや、どっちのが面白いかは別にカ<笑>まあそ、<笑>それは別そうな、うんうですよね、うん、はいということでサブじゃんなく て, て、はい。来ておりますねト一つを持ってきたのだ ね, で, ねです、帰ってカもまし<笑>いや、今走ってきました、ね、<笑>みたいな感じで<笑>えず いいすよね、はいということで、うん、あの、はい、ポケモン号富士山の動画んじゃん、はい、あれ生き物係りの音が入ってるから消えたんすか消えたからねか気にしたんだよなちょっと、はい、やばいかなと思ったんですよやばいかなと思ったけどあなかな、あそこしかいなくてそう音をカットとかできないから、はいうん、どうすっかなっつってまあいっかっつってやって後ろで薄く流れててやってたんだけど危ないからはい 富士山なかったから嘘ついたと思われてるけど<笑>サブちゃんには載ってるからいてことで、まあうん、あれ以来のポケモン GO の動画なんですけど、うんなんか一個噂があって、うん、あのイーブイってシャワーズとサンダースと、うん、えー、っと、ブースターの、うんはい、3種類に進化するんですよ、うんうんうん、でポケモン GO で進化のボタンを押すと、うん、ランダムでうそですねやるらしいんだよねなりますただ、うん 一個これ本当になんだっけポケモン GO 裏技 EV の進化先を指定する方法っていうので、うん、えっと、ブースターは淳、うん、サンダースはライゾウ、うん、シャワーズは水木、うん、これで水キだったらシャワーズになったりとかもうん、確定するらしいん、ね、だ、はいはい、ただ1回しかできないらしいんだけど、うん、でもサバはやってないからっていうのがあって、うん、水たまりボンドっていう名前にすると、うん、シャワーズになるらしい、うん なんか、めっちゃ言われてるよねそうそうそうそ う, そうあれ本当なのちょっと検証して進化するとこ見てみようと思います見てみようで結構いろんな説があるからもうこれで1個しか目もらえないのなんかやだよねそうですよねいけましたねいけたじゃあちょっと進化させようそいつでいいのはい一番いすですで名前を これそうだったら嬉しいけどね。はいまあなあ。はい。大丈夫ですか。<笑><笑>いきますよ。あ行けるじゃん。水溜りボンドで。進化させまする。音とかないもんね。ありますありま す, ります。音つけよ。よし。どうなんだろう、えー。マジでどうなんだろう。えー、うわ怖え。 全然違いないんだよ。<笑>サンダースじゃねえか。<笑>強い？まあまあ強いですね。はい、わかりました。そこそこのサンダース。<笑><笑>そこそこ強いサンダースがに で, <笑>できる。ショーズっていう人結構いたんで。結構来たよリップで。ショーズになりますよっ。なんか決まってないんだろうね。ランダムだよ。<笑>やっぱランダムですね。はい。は, はいは、ということで。はい。まあ、やってます<笑>僕らはここからも。<笑>じゃあまた次回も楽しみに。ありがとうございました。はい<笑> you、mm -hmm.